こんにちは G です今回はラズベリーパイ OS のお話現行ラズベリーパイ OS は 32bit 版で 64bit 版はテスト版が公開されています最近になって USB ブートが公式にサポートされたので 64bit 版のインストールと SSD 起動の手順をご紹介します常用じゃなくて評価用ですよ 手順は 64bit 版 OS をダウンロードして SD に書き込む。ラズベリーパイ OS の初期設定やファームウェアの更新をする。SD のイメージを SSD にコピーする。SD を抜いて SSD から起動。はじめに 64bit 版を手に入れます。 画面の URL でで 64bit 版がダウンロードできます。一覧が表示されますが「ZIP ファイル」を選択します今日現在では最新の8月24日版がダウンロードされますダウンロードできたら先の動画で紹介した「Raspberry Pi Imager」で SD に焼きます Choose OS に、 ダウンロードしたイメージを指定して SD に書き込みます。ラズベリーパイイメージャーがない方は画面の URL からダウンロードできます。エッチャーを使っても構いませんけどね。 終わったら SD をラズベリーパイに挿して起動します起動時の画面です NEXT をクリックして地域言語などの設定です JAPAN を指定して NEXT ボタン パスワードを入力して NEXT オーバースキャンの設定です画面の上の写真をご覧ください左の写真のように画面の隅に黒い部分がある場合はチェックしますアップデートは時間がかかりますが最新の状態にしてくれます 終わったら、リスタートです。メニューを順に見ていきましょう。最小限のプログラム構成で、まさにテスト版ですよね。ターミナルを立ち上げます。最初はファームウェアの更新をします。 sudo rpi update とタイプします。終わったらリスタート。次に EEPROM の更新です。sudo rpi EEPROM update-d-a とタイプします。 私は更新済みなので画面ではバージョン表示されていますターミナルを立ち上げて sudo raspi-config とタイプします矢印キーで3番目の boot プションを選んで return5 番目の bootrom バージョンを選んで return1 番目の use the latest bootrom バージョンを選んで 了解を選んで リ, ターンリセットするかとトリッキーなことを聞いてくるので EA を選んでリターンもう一度3番目のブートオプションを選んでリターン4番目のブートオーダーを選んでリターン1番目の USB ブートを選んで了解を選んでリターン フィニッシュを選んでリターンリスタートするか聞かれるのでハイ、はい、を選んでリターンメニューのアクセサリーから SD カードコピアを起動しますコピーフロムは起動中の SD を選んでコピートゥーは SSD ドライブを選択します先ほどの設定で USB デバイスからの起動が可能になったので SSD へのコピーが終わればそのまま起動することができます。終わったらラズベリーパイをシャットダウンして SD カードを外し SSD を接続して起動し直します。SSD から起動したらターミナルで SSD の容量を確認します。df-h とタイプ。 容量値に問題があれば、sudo-raspy-config で拡張します。画面では 110GB とあり、SSD は 120GB モデルなので正しく拡張されています。ついでにオーバークロックもしておきます。 再度リスタートするので起動までの時間を計測してみます9秒で起動ちなみに SD からの起動は34秒です最後に NeoFetch をインストールして オーバークロックの確認もしておきますところで SSD めちゃくちゃ安くなりましたね USB メモリーが割高に感じるぐらい最初は画面のような SATAUSB ケーブル使ってたんだけど不安定でね3本も買ったのに全滅 SSD はできれば画面のような SSD ケースで使いましょう。SATA USB ケーブルと値段も変わらないのに安定してますよ。ラズベリーパイ OS64bit 版はまだテスト版ですし常用できるものではありません。今後も評価は続けますのでトピックがあれば紹介をしていきます。Ubuntu でも SSD 起動の方法がいくつかあるんですが、まだ問題あってご紹介できる状態にはありません。正規のサポートも間もなくと思いますので、できるだけ早くご紹介したいと思います。最後までご覧いただき、ありがとうございました。先週、秋分の日がありました。 昼と夜が同じ長さの日。これから朝夕がぐっと冷えてきます。日本では春が入学の季節ですが、外国では秋ですよね。わからないな。秋からだと寒くて学校行きたくないじゃないですか。あ、春でも眠くて行きたくないか。ではまた次回。